そうですねステーサーと G パーテットだけでいいかなちゃんとインストールされてますね動画再生は v l c h a ナ u n a m p v メディアプレイヤーでテストしました。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 再生速度が不安定なようです<音楽>動画再生はアプリを問わず常用するにはちょっと辛いレベルですプロセスが死んでないとか。